皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月19日、新しい1週間が始まったということで、パニガルムも更新されました。パニガルムのラスボスは、毎週変更になるという仕様を忘れてまして、何も予習しないまま突撃しました。道中のボス戦でも、新しいボスが出てきて、それがまた結構強くて大変でした。エラフィダイノスさんのことです。 危うく全滅するところまで追い詰められてました。このように、パニガルムは、道中のボスも、ラスボスも気が抜けないので、アニメの消化ができません。バンマの塔でも、1と2の祭壇は、アニメを見ながら余裕で消化できるのですが、3と4は、ちょっと無理という感じに似ています。ただ、今週の次元竜さんは、先週のアルマナさんに比べたら、素直な攻撃ばかりですね。ハマれば一気に倒せる感じのボス戦になってます。 実際、今回もわずか1分21秒で削りきってしまいました。これなら集大半をにっこりですね。今日は3回挑戦権を消費したので、残り7回です。あとは明日以降にまったり消化します。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。